ね、はい、じゃあ進ます<笑>、はい。はい、次は、はい、ちょっとあの落ち着きたいのでムカロンに行きたいと思いますね。はいはいはいはい、じゃあ次は専門受験。あら専、専門受験する人いるんですか。誰？はいりますあ。はい、そっかユナティの友達。ユナティの友達にじゃん。ユナティ し, しいよね。ああ、大丈夫です。じゃあちょっとこれ二個後に戻します。あの。なかったことにします。なかったことにしました。はい。続きまして。はい いいからね、はい。新しい職場で今まで以上に関わる人たちを応援したいです。おおの人は誰ですか。ですかおお素敵素晴らしい、えー。新しい職場なんですか。そんなに遠くないんですけど。はい。ちょっと変わりまして。ええー、自分だけじゃなくて。関わる人たちを応援したいんですね。はい。応援。素晴らしい、ねえーえー。ちなみに、はい。 この曲です。このご時世だと韓の愛は勝つがいいですね。三歳の時よく歌ってた。三歳。若いな。三<笑>歳。生。<笑><笑><笑>せ いっぱいやりたたたいいいけけど結構時間過ぎててるるるるから<笑><笑> 4月からですか、はい、4月から今、り新しい人人のの職場ににに行かれると思うんで関わちも幸せになっていただよ。うにんんんなななででで、はい、せーの 頑張ってほしいっていう意味しい。希望とか、うん。今、ガーベラは卒業式とかあんまなくなって。うん、お花屋さんとか低名されてるんですけど、うん、ガーベラって四月とか三月。そうね、こ本な日で送る方が多くで、うん、ガーベラとか、うん、希望とか、信っていう意味なので、送られると喜ばれる。うんうん、いいですね。さすがフラワーです、ね。あり、ガロンでした、うん。ありがとうございます。どうも、ん、どうガーベラね。はい、じゃあ、続いては。 負けず、外国人向け料理教室を頑張る。えーあれー、素敵。じユナティの友達はさ、ユナティまとめて応援したりし。<笑>ちょっとさっきのさ、なんだっけ。ちょっとそこ専門受験と、あともう一人は何ですか。まだ書いてません。あ、じゃ、オッケーです。じゃ、一回、これは最後取っておきますね。じ<笑>ゃ、はい、次はメグちゃん。<笑>あ、絵本の制作を書いた人。 絵本の制作、皆、う、さん、えー、教えてもらえますか？あの今友人と絵本を制作してましてで、うん、友人と絵本制作、えーまあ、まだ絵本の段階ではないんですけど、うん、キャラクター設定をやってまして、キャラクター設定、うん、それを頑張りたいなと思います。絵本ね、作るの簡単じゃないし、うん、そうですよ、うん。 でもなんかきっと人々になんか、ね、思いがあって作られると思うのでそこはちょっと思いあふれるメグオンに、ね、応援してほしいな、はいはい、一応いただいているのは、はい「プライムローズの夢の花」っていう曲なんですけども「はい、分かる分からない」からないのいで で, で言葉に乗せてなんか歌ってもいいですよ作、はい、りますはい、はい、お, ーおーシンガーソングライターなんでねプライムローズ夢の花はい即興だ、はい はい。ききまますすね、はいははいはいはい、どうぞっ夢の花花咲かせーいきまーすはー 日本がに完成しますイーしでした、ね、い頑張れそうありがとうございます。あの構え方はちょっとおたげっぽくないです<笑>